阿蘇かやぶき工房上田達夫さん祖父父が受け継いできたかやぶきの仕事に魅力を感じ三代目のかやぶき職人となる阿蘇の草原のすすきを利用してかやかりでは地元農家と連携しまた後継者育成も行っているかやぶきの良さを後世に伝え阿蘇に きっかけはですねあのまあ私があのサラリーマン時代にあのソフト、父とですね、まあ、かやぶきの仕事をしてたんですけれどもでそこで、えーあのまあ、お手伝いっていう形で、まあ、作業の方にですね 手 伝, 手伝わせてもらったんですけどその時やっぱりかやぶき始めて触れてですねいやこれ面白いなっていうのがまあ一番最初の印象なんですけど、まあ、やっぱりあの そ, のその時にじいちゃんからですね「あのまあ、これから先かやぶきする人少なくなるからねもういないからね」っていう話を聞いた時に「ああじゃあ自分やってみようかな」っていうのが一番最初、まあ、きっかけですね。 あのー、やっぱり材料っていうのが自然のススキを使うんで、あのー、形が全部変わってくるんですよね。はい、で同じ屋根を作ろうと思ってもなかなかそれができなくてでその材料の使い方とか、まあ、そういうので、まあ、屋根が変わってくるでそこら辺がすごい面白くてですね、はい、そうですね全く同じ屋根を作ってくれって言われたらちょっと それは厳しいですね九州ではですねもうほんと3社から5社って言われてるんですけど、まあ、熊本で言えばあの、まあ、私たちみたいに、えーまあ、企業体みたいな、まあ、こういう感じで事業でやってるところはもうほとんど1社2社ですかね。はい うちらの茅場っていうところもあるんですけれども茅場とかまあ波の地方のですねあのー茅を切られるところとか、うん、ススキ原野をですねでそこに行ってあの茅を切ってますね、うん、あの私も京都の方にもあの知り合いが結構いるんですけど茅吹きのですねでその方たちからの話も聞いたんですけど麻生の茅はすごいあの質がいいらしいんですよねで火山灰土でであの 程よくあのしなりがあって、で、かなり耐久性があるっていう話はよく聞いてますけどね。そうですね。量で言うと、あの、まあ、二尺締めって言って、まあ、約六十センチぐらい、あの、根元からですね。二三十センチのところの周径が六十センチぐらいなんですけど、まあ、その蚊帳がだいたい一万五千足ぐらいですかね。はい。 地元の農家さんとか、まあ、あのいろんなカリコさんがですね、まあ、冬あの茅を切りたいなっていう方がいらっしゃったらその方たちに応援してもらったりして、まあ、約20数名で、はい、その人たちに頼ん今やっぱり農業の後継者っていうのもすごい少なくなってきててですねでやっぱりその一つの原因がやっぱり冬場の農業っていうのは仕事がないんですよね。 あの野菜を作られたりとか米農家だったりしたらですねでその時のやっぱり冬場の収入源としてですねあのこの茅切りですねでこの茅切りをすることによってまああの私たちもすごい助かるしであのその先方のお客さんもまた助かるしでみんなが助かるなってよかったなって言えるような環境がですねできていければいいかなってだからそういう意味ではやっぱり農家のですね 方たちのあの冬場の収入源になれば少しでもそれに応援できればいいかなっていう気持ちはすごいあります。はい。そうですよね。はい。私たちもはいもちろんうちら私たちがですね一番助かるんですけれどもやっぱりその喜んでですねあの一つでも切りますよっていう方もいっぱいいらっしゃってですねまあ本当に助かってますよね。 私にとって私たち茅葺、まあ、き屋根職人にとったらですねこの阿蘇の草原の、まあ、ススキですねこれがなければ私は仕事できないし例えばなければ、まあ、かいいいうのも残っていかないんですよね、まあ、そのためにも、まあ、今ある茅葺屋ですねでこの原野がないとできないんで、まあ、私たちにとっては貴重ですごい重要な、はい、そういう存在ですよね。 最近ですねもうほんとあの昔は放牧っていう形で牛をですねあの放つのが多かったんですけどもう今その農家さんがですねすごい急激に減っていってですねなかなか放牧自体も少なくなってきてでやっぱりその野焼きをしないとこのかやぶきの材料になるスすきもできないんですよね。でその野焼きをですね あの続けてててていいくのがすごい大変になってきてましてそれがやはりあのお年寄りさんとかが増えてきてで農家の後継者も少なくなってきてで私たちにとってはもう野焼きができる茅帳場が必ず必要になってくるんでですねで私たちもまこれから先もですねやっぱりどうしても守っていかなくちゃいけないって思ってるんで、まあ、どうにかですね克服していってでやっぱりまあ全国的にこの阿蘇の茅帳が流通すればですね、まあ、少しでもまた 興味持ってくれる人が少しでも増えてくれるかなっていう気持ちはあるしでやっぱりこれから先もですねもっともっと広げてあその会話をですねいやこんなすごいいいものがあるよっていうのを教えていきたいなっては思いますよね。やっっっぱりあのありあがたいなっていいなててう気持持ちはいつも持ってるんですけど やっぱりそれをですねやっぱその雑にしたら い, いかなと、うん、屋根を一生懸命拭いてで自然のものを使わせてもらってるんでですねでやっぱそういう雑な気持ちとかですね、うん、いつもありがたいなっていう気持ちではやるようにしてます。